あの、衣替えしてないから着るものはないんだけど、とはいえ、あのー、やっぱ色味がさ、なんか、みんなもう、秋冬の装いじゃん。ちょっとなんか、シックな装いになってきてるじゃない。重めの色に。だからその中でさ、まあ、ゆかりが着てるような服って割と浮かれた色多いんだけど、とはいえなんか、真夏の銀ガムチェックじゃないな、みたいなのとかあったりするじゃんね。だ、タータンチェックの方が秋冬っぽいなとかさ。んでさ、あのー、夏服しかいっぱい、 出てないんだけど、みんながなんかこう、着れるような色味の服を着ようと思って、生地はペラペラだけど、ちょっと濃いめの色の服を頑張って探して着て、でも足合わないから、まあ、秋っぽい感じのサンダルなんだけど、あの、スタジオ寒いから、靴下を持っていこうと。あとあの、スタジオ前、あの、マイク前でペタペタ音がするの嫌だし、靴下持っていって履こう。 でも、家からスタジオに行くだけだったら、別に履いてってもいいかな、みたいな感じで。サンダルなのに、よくわかんないスニーカーサンダあの、ソックスを履いて、結局一日脱がずに、ただ足元ダサいだけの人になって。<笑><笑>過ごしてたんだけどさ、あのー、スタジオでね、若い子がいっぱいいる現場で、ふって見たら、みんなもうなんかブーツ履いてんのなんか。 で、ええー、でも今日結構暑くないって思ったんだけど、やっぱもう暑さ寒さじゃないんだよね。なんかそう雰囲気ジャパンの雰囲気で、<笑>もうなんかブーツなの。ほんでさ、ワーオって思って。 ゆかりがこんなに頑張って秋の装いできたのに、ゆかりこのスタジオの中で一番真夏だと思って。ん<笑>でね、次の日ね、そっか、もう長袖をなんか着ないとダメだわと思ってさ、一生懸命考えて、あの、ま、デニムとかの生地だったら、まあ、ペラペラなんだけど、あのー、夏には見えないかもしれないと思って、でも合わせるもんないから下になんか T シャツを着て、上羽織物を、カバンに入れて、 で、靴をさ、どうしていいかわかんなくてさ、これも絶対今サンダルの方が絶対合うんだけど、サンダルじゃなかったみんなブーツだったと思って、悩みに悩んだ末、スニーカーだったらまあ許してもらえるかな、でも合うスニーカーないな、これでいっか、みたいな、上履きみたいなスニーカーをさ、履いたんだけどさ、このスニーカーに何合わせたらいいかがわかんなくて、なんかこう、変な靴下履いてさ、<笑>基本的におしゃれじゃない人は足元がおしゃれじゃないから、 あの、おかしなことになるんだけどさ。それでね、もう、なんかでもちくはくだな、恥ずかしいなって思いながらスタジオ行ったわけ。そしたらさ、テラシーがさ、会うや否やさ、ちょっと半笑いで、よかりさん、なんか今日、装いがいつもと違いますね。<笑>って言われて、ああ、指摘されたーって思って。まあ、ただ、あのー、スカート丈とかさ、そういうとこが違ったっていうことなんだけど、多分、 なんか、し、もいきなり指摘されたから、恥ずかしくなっちゃって、突然。はーってなっちゃって。いや、あの、昨日さ、みたいな、さっきと同じ説明をして、どうしていいかがよくわからないんだよね、みたいな感じになったんだけどさ、もう本当もう制服が欲しい。<笑>もう毎日同じ服着てたいもん。ぶち何も言われないからさ、制服だったらね。うん、困る。本当困る。 なんか、なんかボタンを押したらさ、お金入れてボタンを押したらさ、ピュってなんかこう、服が出てくるような仕組みはまだできないのそろそろできてもいいでしょう ?AI でコーディネート。そうなんだけどさ、AI がじゃあコーディネートしてくれても、その服がなかったらさ、着れないじゃないでもボタンを押したら、なんかこう、シュって、 ペイントみたいな感じで、シュッて、なんか一瞬で服が、なんか出てくる。その代わり何、何月額いくらとかみたいな<笑>。課金は必要なんだけど<笑>、みたいなシステムができたらいいのにな。さあ、夢を叶えるのはみんなの勇気。負けない心で明日へ帰ってゆこう。